なので、で私自身は伝え方が割だと思ってるんですね。やっぱ治療院もどんだけ素晴らしい技術を持ってね患者さんよくしてあげようとか技術を高めていこう研修会って海外にまで行ってねいろいろ技術を投資してすげえ神の手を持つような技術を持ったよし独立しようだと失敗するんですよ神の手を持ってたとしても伝わって目の前のベッドに寝てくれたらやっとそれで自分の神の手が使えるわけですよねだからそれまでの間っていのは何なのかって言ったらまずやっぱ知ってもらうことを認知することにあの全あの神経を使わないといけないんですやっぱそういうプロセスを 経て、あ、この技術いいなと、あ、ここを買うべきだなと思ってもらったら。どんどんリピーターが増えていてファンがなっていて、ね、売上が安定していくということになるわけであって。やっぱりですね、順番が逆だと思うんですね。神のぞみになるね、技術を学んだからって言って、そのまま独立開業とかしてね。資料に集客、自身の概念、集客してうまくいくかって、うまくいかないんですよ。そこからやっぱり認知させること、知ってもらうこと、見せ方ですよね。これがやっぱり QR なんですよ。この QR の、あの力のね、バランスと、やっぱり力を入れるべきことを。しっかり分かってやらないと、これからの治療。 絶対勝てないので私が今回ですね無料で本をまとめたので下のリンクからりますぐ で, ですねこの無料の本をゲットしてください以上です。